今日は寝る前にやると全身の歪みが取れてお腹もすっきり全身痩せるそんなストレッチ一緒にやっていきましょうはい肘をついて右膝浮かなければ寝っ転がっちゃいますが浮いちゃうようだったらこの姿勢でやっていきますね寝っ転がる方は寝っ転がっちゃいましょう寝っ転がった方は腰の下に手を入れておへそ背中にぐーっと引き込んで腰で手の甲を押すイメージです肘をついてらっしゃる方は 腰をね、丸めるようにしていきましょうこうやってね、ふーって腰を丸めるして自分のおへそ眺めていきましょう右の腿 も, もね、気持ちよく伸ばしていきますはい、そしたら今度右足伸ばして左足をお尻の横に持ってきますねで肘つく方はついて寝っ転がる方は寝っ転がっていきましょう 左の膝しっかりマットについて、肘ついてらっしゃる方は腰を丸めるよう、寝てらっしゃる方は手を腰の下に入れて、おへそぐーっと腰で手の甲を押していきます。左のももの前、気持ちよく伸ばしていきましょう。左のお尻、マットについていきますね。ふーって長く吐いていきます。 は右足を左のももの上にしっかりかけてここに隙間がないぐらい膝の下に足首きています両手真横吸って吐いて両足左にごめん右に持ってきて吸って吐きながらぐーっと気持ちいいところまで床に向かって押します吸って力を抜いて吐いてふーっと押しましょう吸って力を抜いて 吐いてふーっと押します吸って力抜いて、吐いて、ふーっと押しましょう。ここのね、骨盤の横が伸びてるのを感じていきますよ。はい、そしたら足交代です。左足上に乗っけて、左に倒して、ここから吸って、吐いて、気持ちいいところまで上の足で下の足を押します。吸って力抜く。 吐いてぐーっと押していきましょうこのね、骨盤の横ももの外側が伸びてる感じ吐いてふーっと押してはい吸って力くる吐いてふーっと押してはい力抜 く, 吐 い,、はい、力く吐いてふーっと押していきましょうはいそれでは足を下ろして両膝閉じたまま 左右の床 に, パ タ, パ, タ パ, タにパターンパターンと倒して腰と背骨しっかりとほぐしていきましょう両肩がね床から離れない範囲でもうほんと脱力していきますこうやってお尻もほぐして仙骨もねほぐしていきますふ ずっとやっていきましょう。はい、そしたら最後は両手でお腹をね。こうやってお肉掴んで引っ張って揺すっていきます。お腹掴んで揺すっていきましょう。お腹全体おへその周り特におへその上の辺がね。筋肉固まりやすいので、ここしっかりとほぐして筋膜リリースしていきます。お腹のね。癒着を取っていきましょう。 輸着を取ったら、左足曲げたまま、右足伸ばして、右手天井に上げていきます。頭の上ですね。かかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴って、これキープです。で右手真っ直ぐ上にぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、このおへその横がすごく上下にぐーっと伸ばされてる感じ。口から吐いて、て圧力しましょう。この時、かかと遠くに下ろしますよ。もう一回いきますね。 右のかかとを少し浮かせて、息を大きく吸って、かかとは内くるぶしの下で真下ぐーっと蹴ってキープします。右手まっすぐ上にぐっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、おへその右側しっかりと伸ばして、股関節にもスペースを作るようにしていきましょう。口から吐いて、手で圧力します。はい、そしたら左手で右の手首をしっかりと握って、こうやって体をしならせていきますね。 右のかかと少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴って蹴り続けますで。右手は左手の力で左に左に引っ張って、右の肩の力抜いて、肋骨開いて、右のウエストも開いていきましょう。口から吐いて、脱力します。はい、そしたら反対いきますね。 右の膝立てて、左の足伸ばして、左手、手のひら天井に向けて頭の上に伸ばします。左のかかとを少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴っていきましょう。で左手まっす ぐ, ぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、口から吐いて、圧力します。あともう一回いきますね。左のかかとを少し浮かせて、息を大きく吸って、かかと真下にぐーっと蹴って、蹴り続けましょう。 で左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びておへその左側しっかり伸ばして股関節のスペース作っていきましょう口から吐いて圧力しますはい、そしたら本当にラストですよ右手で左の手首をしっかりと握って左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと打ちくるぶしとしてで蹴りますで右手で左の手首を右に右に 引っ張り上げて左の肩の力抜いて左の肋骨開いて左のウエストも縦にしっかり伸ばしていきます口から吐いてって力しましょう両手を投げし両足バットの前方に伸ばして大きな呼吸していきましょう